エキフリージアが現れた<笑>来たわね七つの大罪ここから先は遠くなるのよエリザベスとディアヌが逃走したこの私に恐れをなして逃げたよう、ね、にいやお前のそのファッションセンスにビビって逃げた<笑>しかもその虫お前ちゃんと風呂入れよ<笑>違う次回七つの大罪たとえあなたが死んでも私はただ